岩手県より応援課の皆さんです。よろしくお願いします。 会場にお集まりの皆さん、こんにちは。こんにちは。二<笑>回目の登場となります。日、えー、の似合う街雫鹿市からやってまいりました。お願いと申します、えー。私たち踊りには一、えー、曲目はヨ、えー、<笑>シャレ、えー、で舞い桜。二、えー、曲目は、えー、神小まぎの差 さ, さという郷土芸能を取り入れて披露させていただきたいと思います。 おしいよろしくお願いします<笑> ありがとうございます。